もうそうなんですが、えー、年内今日が最後のイベントになります。はい一生懸命頑張りますので、はい、こぼれる涙を抑えながら<笑>一生懸命頑張りたいと真面目に言うとやります。すいません。それでは参ります。 アクト2 0 2 2戦火成功 を込めてありがとうございました